2022年一番最初にこの歌を歌おうと決めていました実はある患者様からこの曲をぜひ歌ってほしいってリクエストを頂 い, いたんですねで私はこの曲聴いたことなかったんです一度も耳にしたことなかったんですで初めて 聞いて、この歌がね彼女にとって生きている証そして生きていたい希望であるっていうことがね歌詞を見た時に瞬間に分かりましたで自分のね体に落とし込むまで結構時間かかってまだ今もね、うまくメロディーが入っていないところもあります でも、それでも今、未完成のままかもしれないんですけど、その状態で、一日も早く届けたい、彼女に。そして、祈りを込めて、回復を願っているよっていうエールを送りたいなって思ったので、 この歌詞に書いてある間違ってもいいんだっていうことを勇気頂 い, いて今から歌っています間違いを承知で聞いてくださったら嬉しいですそれでは指田文也さん「花になれ」「あなたは」 「ゴミに強がりながら」「負けないようにと歩いているんだろう」「足元のその花でさえ」「生きることを迷いはしない」「生きてゆけ」 僕らは今風の中でそれぞれの空を見上げてるぶつかっていいんだ泣いたっていいんだどこかに答えは 「大きな力はその手にあることを」「勇気は今光になる」「未完成でいい立ち向か」 いいで 唱える答えのない毎日が、ちょっと間違えちゃったんですけどね。ただ一つだけ、その。 「ただひとつだけその未来いへ」うん「ま負けないで誰もが今時の中でそれぞれの」 you、okay. 見つめていこ 僕たちも花になれる ください今日はここで終わりますもう一度ちゃんと歌えるように頑張って練習するのでよろしくお願いします。ごめんねうまく歌えなくて。 なんかうまく言えないんですけれど早く体 の, の状態が楽になるように毎日あなたのことを思ってお祈りしていますありがとうございました